まして、えー、夢に向かって走るで八国っていうのはですねあの私たち の, あの地元東京都東村山市でございます八国山トガイドとトでルので、ね、題材になった場所なんですけどもその 八, 角八国山の八国と、えー、夢に向かって走る八国メロスというあのチームでございますこれはあの昨年ですねあの有志でさあの立ち上げたんですけどもあのこのチームでですね 本日、ね、出てみようということで、えー、立ち上げたチームでございますで、まあ、私たちのですね本当にまあ会社で言えば子会社みたいな形なんですけどもあのこちらの方 の, あの衣装でやらさせていただきますでまたこれじ ち,、ねあのーねえー、ちゃんけどねあのねっ私はい、あのこの2人はですねあのうちの新しいあのニューフェイスあの今日があのデビューとなりますので皆様一つあのー 温かい目で見守っていただければと思いますよろしくお願いいたしますそれではそれでいこう今日つけ会場の皆様にレンよろしくお願いしますはッカマ曲の紹介で僕も遅くない八国メロスのですね夢に向かっているリジナル曲になりますそれでは参ります 夢に向かって走る、無双と書いてメロスさあ踊り子たちメロスの世に走り出し前踊れい失礼しましたもう一度じゃあやらさせてください、じゃあ私のはいあの特番じゃい夢に向かって走る、無双と書いてメロスさあ踊り子たちメロスの世に走り出し 前を取関東八州、武蔵国、東の富山、八国山に響き渡る鳴るこの音、ね。 夢に向かって走りだす。 あ「きっと地獄山の君をその足で苦しめて」「心ひとつに」 Thank <laughs> you. 熱きテロちを思いを一つに夢に向かって駆け抜けろ<音楽>